Run, Luke! Go now! What's he talking about? I started to run like someone suddenly kicked me in the rear. But behind me, my father was. Listen! Everyone needs to get away from here now! Move quickly! Run, run, run! That's right! Just run! Until that incident, I thought... My father was just a simple, quiet, and reserved man. But that's not true. I was totally wrong. So now... I've decided to fight my own battle. Someday, I want to become a man like him. ストリートファイター5フォールアップデートへようこそストリートファイター5のディレクターの中山ですストリートファイター5プロデューサーの松本です冒頭でルークのストーリーの一部をご覧いただきました今回はルークのショーケースとなりますはい、中山さんルークとお父さんの 話がめちゃめちゃシリアスだったんですけど、まあ、今後のルークがどんな人物かって知るうえでは展開気になりますね、これは。そうですねルークの幼少期のストーリーを少し見ていただきましたねあの事件はルークの人生にどう影響を与えたか「ストリートファイター5のキャラクターとどう関わっていくのかはぜひルークのストーリーをプレイしてみて体験していいいいたただきたいと思いますはい、ぜひ楽しみにしておいてください。 さて、今回の番組ではリリース間近なルークにフォーカスしたお話ができればと思っていますではルークの性能を見ていただきましょう<音楽>まずはルークの通常技ユニーク技ですね。ルークは前進しながら攻撃する技が多く積極的に前に出るオフェンシブなバトルスタイルが特徴で中間距離から一気に自分のペースに持ち込むことができます 立ち状態から放つパンチボタンの攻撃は弱中強いずれも前進しながら攻撃するアクションになりますどの技もリーチが長いので動こうとする相手の出鼻をくじくように使うと効果的です弱パンチからはトリプルインパクト 中パンチからはスナップバックコンボといったターゲットコンボにつないでダメージを伸ばしたり必殺技キャンセル可能な強パンチから必殺技に連携させる使い方が強力パンチ技以外にも足元を狙った攻撃に打ち勝ちやすい立ち中キックや 下段攻撃かつ必殺技キャンセル可能なしゃがみ中キックなど振り技も優秀な技が揃っています中間距離では相手の攻撃に対してクラッシュカウンターを狙うのもいいでしょうルークのクラッシュカウンター対応技は大きく踏み込んでのフックであるフリーインパクトと。 上段回しぶりのタイトローキックといった2つの特殊技がありますヘビーインパクトはルークの通常技特殊技の中でもリーチが長い上通常ヒットでも立ち弱キックやトリプルインパクトがコンボになる高性能な技ですクラッシュカウンター時は地上パンチが連続キックするので 牽制からとても大きなダメージを認めますアウトローキックはしゃがみ状態の相手には当たらない上段攻撃となりますが攻撃発生やリーチに優れフラッシュカウンター時は相手が膝崩れを誘発するので。 相手の立ち技やジャンプの出かがりを止める技として使っていきましょうまた空中ヒット時はダウンを奪うことができるのでジャンプ攻撃に対する耐久技として使うと相手に攻め込むチャンスとなります次に必殺技の紹介です高速の飛び道具を放つサンドブラスト耐久技として使いやすいライジングアッパーといったスタンダードな技の他に ノーチェイサー、インパラーといった2種類の技に派生するアベンジャーという特殊な移動技も持っていますノーチェイサーはコンボに組み込みやすい突進技となりインパラーは中段攻撃で襲技として攻めに組み込むと効果的ですですがルークの代名詞的な必殺技といえばフラッシュナックルになるでしょう フラッシュナックルは前進しながら相手に強力なパンチを放つ必殺技となります強度によってパンチの種類が異なり弱中盤はコンボに強盤は牽制に使いやすくなってます特に強盤はダメージが高くヒット時はダウンを奪えることに加えガードされても反撃を受けづらい中間距離の主力となる必殺技です隙あらばこの技で攻め込んでいきましょう さらにフラッシュナックルはコマンド入力後にパンチボタンをホールドすると攻撃直前のモーションで力をためるという特徴があります一定時間ホールドすると性能がアップし弱中盤はヒットに追撃を狙えるようになり強盤はガードされてもルークが先に動けるようになります のけぞり時間の長いしゃがみ強パンチ等の通常技から弱中盤のフラッシュナックルを入力しホールド版が成立した直後にボタンをリリースすることでコンボに組み込むことも可能ですホールド版のフラッシュナックルを絡めたコンボの爽快感ダメージの高さは他のキャラクターにない特徴となります自在にホールド版を扱うには少し慣れが必要かもしれませんが コンボや転生に活躍するルークの主力技となっているのでぜひ使いこなせるように練習してみてください続いてルークの V システムの紹介になりますまずは V スキルの性能を見ていきましょう V スキル1ハードショットはフラッシュナックルを強化する V スキルになります強化されたフラッシュナックルはホールドなしでホールド版と同等のフラッシュナックルが発動するようになりますまた ハードショット後にフラッシュナックルのボタンホールドを行うと通常時のホールド版よりさらに高性能なフラッシュナックルが発動します弱中盤はヒット時に追撃可能な技が増え普段よりさらにダメージの高いコンボが狙えるようになります 評判はガードされた際の有利時間が増加しヒット時は追撃可能になるというとても強力な技になりますハードショットは効果発動までに少し時間がかかるためダウンを奪った後や遠距離で様子見をする相手に対して発動し その後の展開を有利に運びましょう V スキル2はサプレッサーという技です一度後ろに下がった後勢いをつけたボディーブローを繰り出しますこの技の特徴として交代部分に投げ技に対するカウンター判定がありますうまく相手の投げを避けた場合特殊な演出とともに ダメーージジ V ゲージ増加量がアップしますサプレッサーは必殺技キャンセル可能となっているので投げ技へのカウンター発生時は状況を確認して EX フラッシュナックルなどにつなげダメージの高いコンボを狙っていきましょう。 投げ技に対するカウンター判定はすぐに発生するわけではないので防御時に切り返しとして使うには不向きですが近距離での攻めの選択肢として強力な技です次に V トリガーの紹介となります V トリガーは12どちらも V ゲージが V タイマーに変化するのですが ルークの V タイマーは時間経過と相手にダメージを与えることで増加し専用技使用時とリダメージで減少するといったこれまでにない特殊な性能になっています V トリガー発動後の展開が今までと大きく異なるのでルークを中心とした新しいゲームメイクをする必要があります既存キャラクターと戦った時にどのような展開になるかイメージしてみると面白いでしょう それではここの V トリガーを紹介していきましょう V タイマーはオリジナリティ溢れる性能ですが V トリガー自体はどちらもシンプルなものになっています V トリガー1レンジアームズは飛び道具必殺技のロックブレイカーとサーモバリックが使用可能になる V トリガーですレンジアームズ発動後は強パンチと強キック同時押しで飛び道具を3発立て続けに放つロックブレイカーが発動します ロックブレーターは通常技やターゲットコンボサンドブラストからキャンセル発動することもできる使いやすい技ですもう一つの専用技であるパーモバリックは EX サンドブラストからのみ発動できる専用技となります発動できる箇所が限られている分派手なインスとともに大ダメージを与えることができます V トリガー2ヴァンガードはフラッシュナックルから別ードのフラッシュナックルへキャンセル発動が可能となる V トリガーです通常版ホールド版どちらもキャンセル可能になるとか、V スキル1のハードショットによる強化版も組み込むことができ 一度のコンボで与えるダメージが大きく増加します高い攻撃力を盾に接近戦を仕掛け相手にプレッシャーをかけていきましょう ルークに V トリガーを発動された場合既存のキャラクターのように距離を取って安全に V トリガーが終了するのを待つといった進法を取れません相手はどうしても接近せざるを得なくなるのでルークの土俵となるインファイトに持ち込みやすくなりますそしてルークはうまく V タイマーを管理できれば一度もチャンスで大きなダメージを奪えるトリガー発動中の時間を長時間維持することができます シーズン5最後の一人ルークの紹介をさせていただきました前進する通常技や必殺技でガンガン横押しし接近してラッシュを仕掛けるアグレッシブなキャラクターになっていますフラッシュナックルや時間経過で回復する V タイムといった他のキャラクターにないユ一無二の個性をどういったか 新しいバトルをぜひ体験してみてください。バトル性能も特徴があるループは、ストリートファイター世界の新たなチャレンジャーとなります。 それでは最後にルークの実践パフォーマンスを見てみましょうさーていっちょやってやりますかねえ<音声>、so <音声><音声><音声> Yeah! 山ディレクタールークのバトルの性能の紹介ありがとうございました、えー、続きましてこちらの情報をご覧ください「 It could be a, a fairytale story this weekend. It's gonna be the very final game. Is that gonna do it? Does he find it? He does! Oh! oh、yeah. Kusanagi qualifies for Capcom Cup. I got it! Oh my god, this is fucking! We go in f u c u s Capcom Cup! Unbelievable! Super! And、oh, there it is! That's more than enough, and Nephew is your qualifier. That's gonna be it. Angry Bird solidifies his spot in Capcom Cap Cup. Do you believe in fate? Turn out, a n it, it goes just like this, and Mago is your first qualifier. Exclaiming again who he is, I am Mago. Yo, the optimization! And he's done it again. Can we really expect anything less? Find me better Street Fighter. I dare you. It's right here. You don't even have to go anywhere. I bought r it to you. Stream matchup for Street Fighter 5、man. w e t e s t y o u r s k i l l 続きましてルークのリリース日のご案内となりますえルークは11月29日にリリースされます、えー、同じ日にルークのアレンジコスチュームもリリースされます、えー、これらやすでに配信済みのシーズン5のキャラクターや追加コンテンツも含まれているプレミアムパスそしてキャラクターパスが好評配信中ですのでぜひチェックしてください ルークは次の「ストリートファイター」プロジェクトにもフィーチャーされているものすごく重要なキャラクターですのでリリースされたらぜひぜひ最後にこちらの情報をご覧ください。 本日お届けしたい情報は以上となります皆さんにですね、ルーク気に入っていただけたら嬉しいですストリートファイター5のデジタル番組をスタートしてもう1年経ちましたが中山さんいろいろ発表ありましたねそうですね毎回ユーザーさん の, あの発表内容に対するリアクションを見せていただいて開発メンバー一度本当にモチベーションアップにつながりました皆様の温かいサポート本当にありがとうございます あのこういった形でユーザーの皆さんとコミュニケーションが取れるってことがあの我々にとってものすすごく嬉しかったです今回で「ストリートファイター」5のデジタル番組最終回となってキャラクターのリリースもこれが最後となりますがこのタイトルの運営はもちろん引き続きサポートしていきます「ストリートファイター」5は我々にとって山あり谷ありのプロジェクトでしたがファンの皆様のおかげで成し遂げることができました 我々開発メンバーはこの経験を糧にして次のプロジェクトに進んでいきます番組は終了してしまいますけどもこれはさよならという意味じゃなくてまた今度という意味になりますので来年皆様に情報を届けてきることを楽しみにしています皆さんご視聴ありがとうございましたこれからもよろしくお願いしますまたお会いしましょうさよならさよなら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 Oh, he's got. Oh, dude. <laughs> oh, my God. Dan looks so annoying. Oh, I love it. Oh! Nah, Dan is sick, bro. Rose. Oh, my God. What? b r o What in the world is happening h e She's so different and interesting. Her V system involves a lot of quirky moves. I like that. <laughs> Alright, l Oro's gonna be pretty crazy、oh yeah. in Street Fighter V.、Ugh. He looks annoying, which is good. Oh my god. Bro, this looks so hard to learn. Shinits! Oh! Kazama Akira! Yes!、Yeah. They went above and beyond! But there's the benefit like a two-use Deshko B trigger. <laughs> <laughs> <laughs> You're into it, yeah. What the hell? What? <laughs> what just h a p p d What did I just see happen? Was that the new、did、mechanic? He... I love the way it visually looks. Oh my god. Oh my god. This is gonna change everything. What a nice presentation. Absolutely. That was an update and a half. I was blown away. I give that a 10 out of 10. That was pretty good. That was nice. I give Cap Pound that. Cap Pound reveals his g o d l -like. i n